13番ホールパーールヤですパーリーのストレートレきれいにドローがかかってフェアウェイド真ん中です。ナイショー スーーでででですすすトトしたレボルまっぐセカンドショッ ト, ト, ト,、えー、ョット打ち上げプラス15ヤード程度。ちょいホール 百六十ヤードです。百七十というと、どうでしょうか、距離的には。うん、にもらってまっ す, すぐ飛んでます。ナショ、ちょっとショートでした。これも約百七十ヤードのショットになります。 まっすぐ飛んでます筋ってます内イ入りそうなショットですこちらは約150ヤード上り出て150ヤードのショットになります ちょっと左に巻いてしまいましたえ左ラフでしょうかえ難しい方ですが前選手通オしております上りの30ヤードちょっとオーバーしてしまいました タッチが難しいところ約1 2ル大きく曲がるスライスラインのパットですこれも2パットでなんとか収めたいというパットですナイスタッチでした ナイスパー上りのスライスラインのバーディーパットになります惜しい 惜しい14番パー5ですあドローがかかって。 真ん中に戻ってきて、フェアウェイの真ん中です。ないしょ。<笑>このホールは各ショットの。ティーショットおよびセカンドショットの。プレイスメントが非常に大事になるホールです。<笑>これも泥を買って、フェアウェイ真ん中。ナイショー グリーンの傾斜が非常に強いので第三打目のプレスメントが非常に重要になってきますフェアウェイ真ん中ストレートのボールでナイスショットですナイショットありがとうございますパー5タイニードです 2打目のプレスメントが大事です、えー、狙い目は前方に見えるボールの約2 3 0 c m 左がベストと思われますちょっと右に行ってしまいましたバンカーでしょうか バンカーかな、えー。グリーンが見えます。少しだけグリーンが見えますが。そのグリーンの左エッジ。あたりが狙い目です。ちょっと当たりやすかったですね。今回は別です。 正面バンカーの左エッジおグリーンを狙ってきました直接グリーンを狙ってきましたどうでしょうか残り約約約ですグリーンを受けているので果敢に攻めていけるところですがどうでしょうかちょっと大きい でした第3弾ですピンのかからでしょうか155ヤードちょっと関連ないかお入った入た、ね、入っと<笑>いな入入たたたしナイスイング ダメです本当に<笑>こちら130ヤードのショットですがふわりと上げたいところです落としどころが難しいピンの右から あ, あバウンドがちょっと悪かった。オーバーして。寄せられるか、かなり難しい寄せになります。下りです。ああ、バンズから手前に、ね。あまだ難しいな。バウンドが残ってます。 ちょっとあったあ し, ーーしまいいいましたちちょっと強いかちょっっとと強強か止まらない。 しまいました。ファイブナイスイーグルでした。<笑>今年初のイーグルだそうです。よいしょ。フェアウェイド真ん中。 回ってしまいました手打ちになって一ップタンが汚れてしまいましたよいしょー、えー、左に引っ掛けてしまいましたこれからどうやって打つか、えー、200ヤード以上あるので 前方の松の上からレイアップをして3打目にかけるのか木の上からユーティリティで攻めてきました 残り133ヤードちょっと右に押し出し気ですがドローがかかりナイスショットでバーディーチャンスですナイスショット128ヤードすじってますちょっと大きいですねドローがかかってオーバーしてしまいましたがオンに増しております、えー、竹本選手 前方に木があったのでレイアップするかと思いましたが果敢にユーティリティで攻めちょっと木をかすりましたが見事にパターンのできるところまで持ってきています。ショットでした ドアリのスナイスタッチナイスパー。 先ほどの。トリプルを。取り戻したいところ。フックライン下りです。ナイスバーディ。さあ、トラブルショットからの。アップアンドダウン。達成となるか。 Oh, nice u p a n d d o w n